キング・アンド・ピンス・平野ノ・シの医療ドラマが白紙報道。日テレ4月期土曜ドラマは坂口健太郎主演作でない低下。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年5月22日をもってのキング・アンド・ピンス以下、キンプリ、脱退とジャニーズ事務所からの退場が決まっている平野ノ・シ これまで俳優として数々のドラマや映画に出演してきた平野だが、マスコミ関係者の間では、脱退と退場の影響で白紙化が報じられた平野の幻の主演ドラマが話題を集めている、スポーツ紙記者、ヨうだ。平野は岸優太、神宮寺優太と共に金プリを離れ、以降、グループは長瀬角、高橋山の二人体制となる。 昨年11月4日にこの分裂が発表された後、同月20日にニュースサイト、日刊大衆は、平野の主演ドラマが白紙になった。と伝えていた。大衆によると平野は日本テレビ系土曜ドラマ枠で主演するはずだったとか。同枠では現在、ジャニーズの先輩にあたる嵐桜井翔の主演ドラマ、大病院選挙。 を放送中ですが、次の4月クールに平野の医療ドラマが内定していたそうなんです。しかし、平野が5月には金プリ及びジャニーズから去ると決まったため、ドラマの主演は取り消しになったとのこと。テレビシライター。この報道が出て以来、ネット上の金プリファンは、日テレに対し、紫輝くん主演の医療ドラマやろうよ。 4月クールが無理なら7月クールでもく君の白衣姿みたいですと訴え続けている。そんな中マスコミ関係者の間では最近4月期の日テレ土曜ドラマ枠で放送されるという作品の情報が飛び交っています。主演はこの枠では珍しくジャニーズタレントではないトライストーンエンターテイメント所属の坂口健太郎で 巨匠手塚治虫の名作漫画、ブラックジャック、秋田書店のような医療ものだとか。今後、これが公式発表された暁には、金プリファンから、本当は塩く君がこの役をやるはずだった、という怒りの声が紛失しそうです。前でスポーツ紙記者。 坂口にとっては気の毒でしかない話だが、そもそも平野キャスティングの医療ドラマは企画として本格的に指導していたわけではない。テレビ局関係者との指摘も、どうやら複数出ていたフラッシュアイデアの一つ、思いつきレベルの話だったようです。決して坂口が平野の役を奪ったということではないと言えます。どう